おはようございます。道の駅羽生ナウです。今日は同じ R3 に乗ってるカバさんと一緒に走ってきます。じゃじゃーん。で、えー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃ中にもね何度か出演してくれたり、はい、ちょこちょこ一緒に走ってるんですけど、今日はそんなカバさんにルマを案内してもらいます。行ってきます。行きます 62号線結構ね楽しいワインディングが続いてますこの後のランチはなんかすごいでっかいハンバーガーが出てくるお店に行きますただいまの気温31度山の中だからねかなり快適うーん寒いトンネルの中寒い 足かかってるな。 あ。 で、パン生地も美味しいね。<笑><笑> 肉もおいしい。うん、なんかね、ねのののの土地の美味しいものを食べるのが愛ですそ、ね、そそうそうそ う, そう<笑> 入ったやんやん赤城山特有の縦波。 のいい感じの古民家、うん、すごい。<笑> モンンブランもね、ち, っちゃいサツマ イ, イモも大好きで。うんうんはい なんかバイクとちょっと通ずるところがありそうですよね。<笑>うん 何音が聞こえるやつ ？40 キロ走行。え、全く聞こえないですけど。<笑>あ<笑> そう40キロ守ってたのに、うんうんうんうん、それでいいきましょう<笑><笑>、うん、私がこうカうううう、うんうん、のまま同じポーズで。 もうやばいやばい<笑>いやワさんちゃんと笑ってる私 な, ん か, <笑>なんかよくかんな い, <笑>ないしませんかこれわいんなでいよくわかんないはいしてませんかこれ。<笑>いいですかはいはいはいはングで。はいはいいはいはい ヘイヘイイホーヘイヘイホ ー, ヘイヘイホーでも群馬はちょっと走ると楽しい道がいっぱいあっていいですねはいじゃあゆっこちゃん気をつけてじゃあまた、はい 手をつけてありがとうございましたありがとうございます、はい、バイバー イ, バ イ, バーイ、えー、今日は一日ちょっとね、くねくね峠多めでグルメも満喫してすごくいいコースを案内してもらいました ちょっと暗くなっちゃったので、えー、この後も安全運転で帰ります。それじゃあ今日はこの辺でまたねー。